いいか、俺今から大事なことしか言わねえから、しっかり心に刻み込め。 はいどうも、皆さん、こんにちは、NHS、ネイチということで、えー、本日はですね、上限の鬼の声優予想まとめ、ついにね、やっていこうかなと思うんですけども、まあ、今までにね、たくさんこう動画にしてきましたよ、上限の鬼の声優予想は。ただ、大本命は結局誰なのかと、一人にね、絞って今回は予想していこうかなと思います。ただですね、まあ、まだ迷っているというか、まあ、こっちもあるんじゃないかなっていうことで、まあ、二人予想してる方もいらっしゃるんですけども、もう本当に大本命は一人決めてきてるので、ま、あ今回本当に当てに行こうかなと思っております。えー とということでまず皆さんね高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますということでもう早速やっていきましょう<音声>はいまず上限の6打キということなんですけど も, もう打キはもう決めてますこの方しかおりません発表します沢城みゆきさんです百花王学園は私が作った私のアクアリウム いや、これはね、もう本当にダキの声優予想の動画でもたくさんこうお話ししたんですけども、もう沢城さんしかおらんやろと。もう声とか聞いてもらったらわかるんですけど、本当に沢城さんしかいないっす。まあこの方が演じたキャラはですね、ルパン三世のミネ・フジコだったりとか、ハンターハンターのね、クラピカなんかね、演じているんですけども、まあね、他のね、キャラの声とか聞いたりしてるんですけど、やっぱりぴったりじゃないかな。 さあ、えー、上限の6、牛、えー、太郎ということなんですけども、まあこちらはですね、なんと迷っておりまして、2人予想させていただこうかなと思います。ということで、まず1人目はですね、こちら、須田健次郎さんです。 松、まあ、津田健次郎さんはね、まあ、今回本当に推してる声優さんだから入れさせていただいたんですけども、まあ、僕の以前上げた動画のコメント欄はですね、津田健次郎さんよりも、もう一人の方をね、推してる方が結構多くて、ま、あね、今回はそちらを二人目として入れさせていただいたんですけども、ま、あまずね、津田健次郎さんのね、サンプルボイスあるのでどうぞ。散々、散々、散々、あんたに教えてもらった。 だからこそ世界の真実が知りてえ。うん、松田健次郎さんね、めちゃくちゃかっこいいですよね。まあ永遠の消防隊のね、ジョーカーだったりとかね、最近ですと呪術回戦のね、七海健となんかをね、演じているんですけども、まあもう春アニメとかでもね、不滅のあなたへのナレーションやってたりとか、かなり有名なね、アニメのね、声優を務めてるということで、鬼滅の刃あるんじゃないかなと思っているんですけども、まあ視聴者の予想では、えー、こちらの方ということで、二人目行きましょうか。二、えー、人目はですね、こちら、吉野博之さんです。 急いで来てみりゃこのざまな相手が天才一年だろうが牛若だろうが 6人で強い方が強いんだろうがということでね、ま、あ吉野弘之さん視聴者予想では第1位だったんですけども、まあ、僕もね、この方がちょっと来そうだなとは思ってるんですけど、まあ、やっぱり迷っちゃうよねというところですね。でね、この方が演じたキャラはですね、稲妻イレブンの木戸優斗だったりとか、配給のね、岩泉はじめなんかをね、演じているんですけども、うーん、迷っちゃうよねというところでした。まあ、ということでねえ、牛太郎はこんな感じで2人ほど予想させていただいたんですけども、まあ、個人的には津田健次郎さんを押します。 さあ、続いて上限の5、玉子ということなんですけども、ま、遊閣編というよりかは、どっちかっていうと、まあ、刀鍛冶の里編で、めちゃくちゃ出てきてうざいキャラっていう感じなんですけど、ま、あこれはもう本命一人ですよ。まあ、この方しかいないでしょうと思っております。中尾流星さんです。この喜びを皆と分かち合えること、心より嬉しく思う。皆も心ゆくまで楽しんでまいれ。 はい。まあね、もう視聴者予想とかでも本当にもうこの方しかいなかったんですけど、まあ僕もね、中尾流星さんじゃないかなと思っております。まあセリフ的にもね、キャラ的にもぴったしなんじゃないかなと思っております。ということで、まあこの方が演じたキャラはですね、アンパンマンのバイキンマンだったりとか、まあドラゴンボールのフリーザなんかを演じておりますね。うーん。まあみんな聞いたことある声だと思うので、まあ非常にね、予想しやすい部分かなと思うんですけど、まあ玉子にもぴったしなんじゃないかなと僕は思っております。<音>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 鬼の分裂なんで本当一人の声優さんに演じてほしいんですけどまあそこが難しいところですねまあということで本命は長さんです山寺さんはね僕個人としてはより一のね方で来てほしいんでちょっとここでは来て欲しくないなということでやっぱり長さんですよね<音> さあ、続いて、新上限の6、海角ということなんですけども、まあちょっとこちらはね、ネタバレを含むんですけど、まあすでに海角は登場しておりますよね。アニメの方で。まあということでね、声優さんはこんな感じで、細谷義政さんということなんですけども、何度もも言わせんじゃねえ。消え消ろよ。お前みたたいいい。ななに割く時間がもったいないまあこちらの方がね、演じたキャラはですね、進撃の巨人のライナーなんかをね、演じているんですけども、まぁ、あ、海なんかはね、無限城なんかでね、主にね、登場するということで、まあ そこは非常に楽しみですねさあ続いて新上限の4泣き目ということなんですけども、まあ、こちらはですねもう一人大本命がいらっしゃいますこちらの方です井上紀久子さんです他の者のでは力不足ですよ。 私の娘たちなら存分に楽しませることができます<笑>ますあね、最近ですと、バイオハザード8のね、ドミトレスクだったのかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、まあそんな感じのキャラをですね、演じていたんですけども、なんかもう声がすごく和風な方で、この方がすごい落ち着いたキャラを演じている時ってすごく泣き目っぽいなと。なんか、井上菊子さんしかいないんじゃないかなと、ちょっと思っております。まあ林原めぐみさんとかも、まあ予想としてはありますけど、まあただね、僕としては本当に井上さんなんじゃないかなと思っております。 さあ上限の3赤座ということなんですけどももう赤座は無限列車で登場しておりますよね石田明さんですね素晴らしい提案をしようお前も鬼にならないか まあこの方はね、もう銀魂のカツラだったりとか、エヴァンゲリオンの渚カオルくんなんかをね、演じているんですけども、まあ僕はもう本当に声優予想で、石田明さんを大本命としてね、予想していたんですけども、まあほんと的中してね、嬉しかったですね。まあということで、まあ遊郭編でね、赤沢確実に登場するので、まあ冒頭で多分登場するので、まあすごく楽しみですね。 さあ上限の2ドーマということなんですけどもまあねこの方はもうあの人しかいないでしょうはい宮野守さんですようこそおいでいただきましたところで今回はどうされたのでしょうか まあ、デスノートのね、ヤガミライトなんかをね、演じているんですけど、まあ、もうこの方はもう無茶苦茶有名ですよね。まあ、なんかもう声優界のアイドル的存在ですけども、まあ、この前ね、ドラマの半沢直樹なんかでね、出演されていたりとか、まあ、かなり有名な方なんですけども、まあ、非常にですね、僕はどうまで来るんじゃないかなと思っております。まあ、視聴者予想では、ユサコウジさんなんかをね、まあ、推してる方が結構多かったんですけども、まあ、僕個人としては宮野守さんなんじゃないかなと思っております。 まあ、ただね、ユサコウジさんもね、結構あるかなと僕個人としては思っているので、まあ、実はちょっと迷っていたりもします。ただ、大本命としては、宮野守さんということになります。ということで、最後、上限の1、国志望ということなんですけども、ま、国志望はもう一人しかおりません。この方です。早見翔さんです。これで神を言うのはマインだけだ。かんざしだけではない。何より驚かされたのは、本にかける情熱だ。 まあ、この方はですね、銀魂のカグラの父、海坊主なんかをね、演じているんですけども、ま、あもうこの方も想像していた通りの声というか、ま、あ本当そのまんまだったので、まあ、速見翔さんなんじゃないかなと、僕個人としては思っております。まあ、ただね、視聴者の予想では、池田秀一さんなんかもね、いらっしゃるということで、ま、あどっちかなということなんですけど、ま、あ本当大本命としては、速見翔さんということになります。はい、ということでね、まとめやっていこうかなと思うんですけど、ま、あいろいろこう喋っちゃったので、まとめやっていこうかな かなと思うんですけどま、ほんと、並べるとこんな感じです。まあ、今回の僕の予想とね、皆さんの意見どれぐらい一致したんでしょうかね。まあ、その辺なんかはね、ぜひぜひね、コメント欄によろしくお願いします。ということなんですけども、もうこの撮影長引きすぎてね、聞いてもらったらわかるんですけど、前半の声と後半の声やばいです。違いが。めちゃくちゃ低くなってます。もうなんだかんだでね、2時間ぐらい撮影してるんですよね。やっぱ連続で撮るとね、声がどんどん枯れてきてね、滑舌もゴミになってるんですよね。もう今もね、何言ってるかわかんないですよ、もうね。 はい。ということで、皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ということで、えー、まあ今回の動画が良かったよという方は高評価、えー、そしてね、チャンネル登録なんかもね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。もうね、ぐちゃぐちゃ。<笑>また次回の動画でお会いしましょううっ。<ス><ス>